都道府県大抗女子駅伝19歳府はひじりころもらい欠場決断の裏に指定コンビの大目標。すべては未来のために。全国都道府県大抗女子駅伝15日。 竹菱スタジアム京都発着イコール9区間4295キロの区間配置が14日に発表され、1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ群馬の風和製以来、2年イコール宅大は、オーダーから外れることになった。運を魅了した一方で、今季は怪我の影響で世界選手権、昨年7月の代表選考会を兼ねた1万メートル日本選手権。 昨年5月への出場を断念。全日本大学女子駅伝、昨年10月は、最長区間の5区で2年連続の区間賞を獲得したものの、全日本大学女子選抜駅伝、昨年12月を欠場するなど、指導する五十嵐俊治監督と、体の状態を相談しながら、出場するレースを選んできた。 かねてふわと、いガラシ監督が掲げる夢は、2028年ロサンゼルス五輪でのマラソン金メダル獲得。直近では1万メートルでの2023年世界選手権代表入りを目指している。ただ、いガラシ監督は昨年11月の取材で、今日できることをやっていって、いざ世界選手権の選考を迎えたときに、代表権を狙える位置にいるかどうかだと思う。 そうじゃないと、怪我をしてしまう可能性もある、と語っており、無理をさせない方針を示している。まだ不破は19歳。伸びしろは12分にある。ロサンゼルスの地で満開の花を咲かせるべく、五十嵐監督との指定コンビで焦らずに階段を登っていく。中西隆史とし、不破ひじりもい、田中望みみら昨年大会を沸かせた有力選手は出場せず。 全国女子駅伝15日午後0時30分合法。菱形第41回全国都道府県大抗女子駅伝15日竹菱スタジアム京都発着、9区間4295キロ。第41回大会は午後0時半に合法予定。 1万メートルで日本女子歴代3位の記録を持つ群馬不破聖以来、拓大2年、21年東京五輪の女子1500メートルで8位入賞した兵庫田中記トヨタ自動食器は、共に10日発表のエントリーリストに入っていたが、最終的な9区間のオーダーリストに名前はなかった。 ふは昨年大会で群馬の4区4キロを任され、13人抜きの階層で12分29秒の区間新記録を叩き出した。その後は怪我続きだったが、昨年10月の全日本大学女子駅伝対抗選手権、宮城では2年連続で最長区間の極急2キロを走り、区間賞。史上初6連覇を達成した名城大の区間賞独占を阻止した。 だが、年末の全日本大学女子選抜駅伝、静岡は欠場していた。田中は昨年大会で兵庫の1区6キロを走り、本職とは言えない距離ながら石川の五通りの資生堂と競り合い2位でタスキをつないだ。昨年は12月まで精力的にレースに出場し続けたが、岡山の小原レイ、天満や高知の鍋島里奈、 積水化学だと同様、エントリーから外れた。昨年7月の世界陸上、米オレゴン州の女子マラソンで9位に入った松田随生大発は、大阪のアンカー9区10キロに名を連ねた。放置新聞社。ふわひじりいが全国都道府県大公駅伝を欠場。前回大会は4区区関心記録。 日本陸上競技連盟は全国都道府県対抗女子駅伝を翌日に控えた14日、オーダーリストを発表し、不和製依頼選手、群馬がオーダーから外れ欠場することが分かりました。不和選手は去年の前回大会で4区の区間新記録をマークし、大会の優秀選手に選出されていました。不和選手は今月6日の初詣 で, で、